ちゃんくん、ぽんちゃん、おはようございます<笑>必ずちゃんくんは移動しますじゃあ、ぽんちゃん、おはようございますおはぽんちゃんぽんちゃん、このあったかいホットカーペット、役に立ってますか朝になってからつけましたけどそうそう、途中ちょっと行っちゃってあ、ついてないんだよなと思ってたんだけど、うんうん、つけましたよかったですさあ、そして ジャンクの甘甘甘えええモード、はい、何何今日ははは回回回も何回もてていいい、まますすすすさんんんが一人ででででででお薬を飲ししたた、うん、に来たのでぐるぐるぐ る, ぐ る, 回るんですかねねそしてここです、ね、してても逃げなかったよあそう。うん とりあえずで持ってこっ近づいていっても全然平気だからこちらからこうハグして横からピュッって入れたらできましたー全然当がりませんでしたー、うん、でもトイレの数はそんなに減ってないんだよね顕著にあ治ったねみたいなになってないんだよ ね,、うん、そ, こ そ, ねそこですねまあまだ三回目加減で 4回 目, 回目半分、うん、あと4日飲ませ続けてどんな感じか見ますダメだだったたらまた追加だよでも、はい、何もしてなかった時よりはいいかないいかなって感じもっとすごく頻繁だったような記憶があるんですけど、うん、じゃんくん、はい うん、おくて、うんはいはいはい、ね、シャガシャガシャガシあれシャガシャガシャガジャンシャガシャガャンシャガんャガシャンシャガシャガシャガ ん, んっこガシャガシャだこだこだこ。ガシャガシャガシャガシャしゃャガシャガシャガシャガシャガシャ ジャン君。 んんちちちゃん、うんはい、いでンちゃんはこれだゃよしこっちの端っこに来ました。 は や, やくおなかくっこしてます ポン、うん、<咳>ちゃんトイレ入るよ。 なんかかかってないよそれ。あ、やってくれてるね。偉いね。すごいじて偉いね。 トイレしたなはいそうですかはい